後ろに何か圧が。いい あの人。めっちゃ振り向くやん。ええ、<笑><笑>こどこへ行きますか？お嬢さん。 飛び回るねー、鳥鳥は綺麗ナイスバリー<笑>ちょっとスレンダーになってしまったから<笑>今、<笑>今太らせ中です<笑>ちょっと行ってみて<笑>いいね、秋だねすごいね、この間桜のやつまだもあんのに見るか桜のここの子たちの散歩のひ<笑>なたとかのシーンがあって じゃあと10分の15分ぐらいかな。 別にになね、あそこがにあ、そうです<笑> <abstract> な結構<笑><笑><笑>かぶってくない。結構れてて、る<笑> <笑>それでも笑顔で <笑 > かって「<笑>いったい痛い」<笑>い っ, たいって言えない<笑>ねだ大ちゃんは来な来るとしたら<笑>泳いで張るわあいつあれ引るわあれ変わっちゃう。 あれフールだ。あれダちゃんいない。ブイちゃんどこ行った？戻って下のか？今の下かな？あダイちゃんだ。空いてた。もうご飯前で、そわそわ。は。ダちゃんいます。まあまあまあ。スレンダーより肉ついてきたかな。可愛 い, い感じです。なん<笑>でくるっと回った？今 <笑>あ、浮いてる、エリくん、素敵。エリーお客さん、発見、お兄さん、発見。男の人好きだから。あ、私だらがついて行こうへんとか思って。<笑> あ, れう<笑>あれ。あ、やば、やば、あ、勝手にいく。ああ。ああ。 大きな水のほう<笑>兄ちゃん、どこまで行くのふわってやっていったあか森まで行きそうな感じや<笑>ああほら、あーうん 発発見ヨネ発見にに行ってますんか全然言うこと聞かへ本当やな。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 撮影部隊がいた。メートルそそれこででで行くのね大大変はははは危危危危危険です足は危険です足は危険です足は危険険す結構痛 い, んでいかんんよ足大好きなんであ す<笑>痛いんですよ、結構<スロー>。危なかった、危機一発<スロー>。帰ろうか。ゴマちゃんタイムやって。切れるゴマちゃんタイムやから。急に切れるからね。急に切れるからね。<スロー> 誰のとこ行こうかか な, あ, な, なあ、あ、のちびっも危険ん、れ姉さんあ、あ、テープ栓にいてそこにたくさん仲間がいますので。 また森の方も見てみてみくださいなんで入ってったんすごい狭い狭ところ好きななんんんで暗いところあ、あちちゃゃゃ大じかまれバチ切れをするだけか。 ともなくゴマちゃんとのふれあい始まります40分から奥でゴマフラザラスのふれあい始まりますゴマちゃんはこちらでふれあいの時間 行<笑>く偉いちょっと。 しみに入っててくる今日皆さん<笑>伊藤の<笑><笑>はいお伺いしてきます。<笑><笑>